組織作りのえー、っと会社の代表とか10人以上の社員とか、えー、まあ従業員がいる方、まあ、10人以上ぐらいからは絶対必要になる話じゃないのかなと思うんですけれども、まあ、絶対にこう人が人と働くっていうふうになってくるとこうこう管理をしたりだとかあの全員の力を同じ方向にやっぱ向けるということがまあできないといけないわけになってくるわけであります。で、えー これは組織作っていくのポイントで、まあ多くの人がですね、えー、こう、部下が言うことを聞かないとかね、もう冷めているとか、コミュニケーションが取れないとか、えー、あとは仕事のパフォーマンスが低いですよだったりだとか、えー、まあ朝礼に出てこないとかですね、えー、もしくはあのスタッフ同士悪口を言い合っているとかって、まあいろいろですね、どのような問題が、えー、まあ起こるというふな。 ことに、えー、遭遇するのが、こう、経営なわけなんですけど。問題が起こり ま、くるる組織のの運営をどううややってるうまくやっていくのかっていいいかとところでであありとあらゆる企業会社法人がないわけですねだからまあ個人事業主で一人でやってる時は気づかないけどやっぱチームとか人と人とがやっぱりあの関わり出すと あ, ありとあらゆるですね一人の時には起こらなかった問題が出てくるというわけなんですでその一方で一人の時には出せなかった成果が出せるようになります一人だと、えー、10だとしたらあの10人集まって みんながが同じ方向に向ににけけば100とか1000の力が出るるようにななわけです、まあ、なんですけれども10人集まったとしてもみんながまあバラバラの方向を向いててですね違うことやってるとまあマイナス0、まあ、もしくはマイナスの10とか100とかにもなり得るのが、まあ、これ経営だというふうに私は、えー、今もですね、えー、会社はうちは100人以上いますけれども経営させてもらってと思っている部分があるわけであります。はい で、えー、こうポイントは何なのかって話。じゃあどうやったらこう、組織の運営とかね、えー、メンバー の, あの方向性が一つになるのかっていうところなんですけれども、私が導き出したことは何なのかって言ったら、まず一番最初に、経営者あ、もしくは社長、もしくはリーダーが信念を持つということが大事です。一番立場多いの人ですね。はい。なんで、この動画見ておられる、まあ、委員長、理事長、 えー、もしくは会社の代表の方であればそういうトップに立つ人が信念を持つということから始まっていきます。で、信念があればその組織のメンバーに対して、えー、常にこうコミュニケーションを、あのー、取ってで、こうなんでこの仕事をやる意味があるのかだったりとかこの組織がどこに向かっていってるのかだったりだとかあの何を大事にすべきなのかっていう風なそういう あの組織の中のルールがそのリーダーの信念をもとに全て決まっていくという風に考えてもらって結構だと思います。なので大事なことはリーダーとか代表の人が信念を持つということがこう極めて大事になるので参考にしてください。はい。今日ここまでにしようと思います。めっちゃ長くなります話すとね。えー、でまあ私の、えー、クライアントさんで年初3億に行った治療科の先生がいるんですけどその人のノウハウとか テクニックを知りたい方は YouTube の概要欄に100円でゲットできるリンクを貼ってるんで、まあ、新しい、全く新しい、えー、コンテンツなので欲しい方ゲットしてください。以上です。